演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はチラこちらこちら業務スーパーのバタークラッカーチョコクラッカーシュガークラッカーそしてバターワッフルの焼き菓子4種を食べてますあれバタ ー, ーんなんかワッフルいっぱい食べたような気がするまあいいか で、では、グラッカーは代表として。この、手段にいい姿を見せていただきましょう。えっ結構入ってるな感じですね。こんな感じで、ね、おそらく他も同様なんでしょう。ちょっと取り出しに行くい。 牛に入れすぎるでしょ1枚取り出すのは大変ですよではあちょっと悪もんじゃないですねこれではいただきますクラッカーはどれもサクサクですねこういうのは本当にいいですあそしてトッピングがついてるとそれもさらにうまく変わってくれますねでワッフルクッキーの方は薄めでパリパリあれでもやっぱり前にも食べたかなまあ美味しいからいいかでもこのクラッカー いろんな用途に使えそうですねアレンジとかも効きそうで本当に美味しいです最初に食べたこのインドネシア産のクラッカーはどれもかなり大きめですね口の中にっぱ い,、ね、一枚いっぱい入るかなというような大きさでしたなのでもうちょっと何回かに分けて噛んだ方がいいかもしれませんまあ、普通はそうするんでしょうで食感はナビスコのリッツとかに非常に多いようサクサクとした食感でした、ねで このシュガークラッカーは表面に砂糖がまぶしているんですけどそこまで甘ったるくはなかったですね生地のサクサク感はこれが一番楽しめましたねただその分ちょっと物足りなさもあったのような気もしますでその次のチョコクリームクラッカーこちらはチョコクリームが程よい甘さでサクサクっとしたクラッカーとよく合っていましたねただクラッカーのサクサク感はクリームが乗っているんですがこちらのシュガークラッカーと比べると弱めな感じがしましたで、 最後の鍋はバター風味クリームブラッカーはバターが書いてあるんですけど、脂っぽさは全然なく、むしろさっぱりとしたような味わいでしたね。なんて言ったらいいんか、カスタードクリームに近いようなそんな感じでした。こちらもサクサクは控えめでしたが、これが一番個人的には好きでしたね、クリームの味は本当になののののででこここ3種類はこれらはら2つを同率でこちらのンスそして残る この1番のお肉のバタークリームクリームクラッカーをこちらの点数とさせていただきますそしてこのバターワッフルはワッフルという意味には薄めでどちらかというとクッキーでしたねまあクッキーって書いてあるんですけど ね, ねなのでサクサクッと手軽につらむことができてパリサクッと食感も楽しめてバターの香りもしっかりあってとっても美味しかったです何かをつけて食べるのも美味しいかもしれません それはワッフルの普段の食べ方かというわけでこちらはこちらの定数とさせていただきますはい<笑>サングラス死の間際なのにつけるかな見たくないのでしょうかそれともご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞エ ン, ブエンパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします